戦士たち立ちあがれ一つになれ g e t w i y くらやにとき放なつゆの炎。絶対諦いめない」「心に変わるさ l o v の i ビスキー」「e 未来を信じていつまでもない」 「い, いつだって」 イバトロンたちは惑星タ達モの近くにワープしてきたそして実験用カプセルを発射したこの惑星タ達モには大気圏に大量の金属片があるのなんで重力の具合で周りの惑星から人工衛星の破片が大量に集まったのだえっ カプセルは破壊されました今の実験で分かるようにカプセルがこの惑星の地表にたどり着く確率は 0.09% 限りなくゼロに近いわけですねどう考えてもこの星にカプセルはないんだなでも惑星タスモからはカプセルの反応がかすかにあるのよハインダットーんカプセルが破壊されてエネルギーが放出してしまったと考えられる。 そんだったらよ、お手けじゃねえか確かにしかしカプセルが残されている可能性はあるわずかだがそれをデストロンに奪われるわけにはいかんでもよどうやっていくんだ今回はシンガルに登場し確認しに行くことにするやった作業日誌、製点金属クズ落下収容する 物理学者バンプタたくなんで俺たちなんだよおい、スタンピどうだ反応の方ははい どうやら、エネルギーは大気中には放出されていないようですねとなるとやっぱりカプセルはどっかにあるってことかあ反応がどっちだえー、っと t の501地点です反応が強くなってるこの近くのはずですあどうしたえええダメです電波が乱れてる 磁石石を含む鉱石があるようですね、うん、ああおいうわどこのドイツなんだな カプセル探しと一緒に部品探しかよ泣きっ面に蜂なんだなったく厄介だぜおなんとかなりそうです誰かが部品を引きずった跡なんだなへとんだドジ野郎だぜこの跡をたどっていけばうん。アンゴルモアエネルギーが放出された後はないようだな なな、な、ら、カプセルがあるってことだよな、なな俺たちのいただきでん。なんだあれはこの惑星には生き物がいるのか作業にし分析機を作るのにうってつけの部品発見収穫をしう<笑>んよわっ な、何だなんだここはお前たちはディストロンおいカプセルを知らないかこの惑星に飛んできたはずポットと言われがし知らないないい<音声>どこだどこにあるんだ早く言え焼いてもやいてもクリアつだなこいつうッ<音声> は<笑>い待ちやがやっぱりデストロンが来てやがったのかブレイク変身スタンディ変身ハイナット変 身, ト変身ブレイクアンカー<笑>一体引くぞ お, おい待てよ あんな攻撃で逃げることはねえだろあの施設を見ただろうあれは鉱石を研究しているなならばカプセルがどこにあるか知っているに違いない様子を探ればカプセルの在りかに案内してくれるはずだう大丈夫ですかあんな攻撃へでもないねお姉は言って誰なんだわしはサイバトロンのパンプサイバトロンでもこんなところで何をしてるんですか これを見てわからんのか鉱石の研究じゃ分析結果を本部に送っているんじゃよ鉱石の研究っていっぱいあるんですね石ころの研究やっぱさ、サイバトロンはデストロンと戦わなきゃな<笑>こういう地道な研究がサイバトロンの強さを育むのじゃ小僧たちにはわかるまい小僧だとまあまあ、喧嘩は良くないですよ サイバトロン同士、仲良く仲良くああ、あれは・・・おめえかシーガルの部品を盗んだのはくってえ野郎だ部品を盗んだわけではない。置いてあったのを移動しただけだ。たく、普段も隙もあるしね。でも、バンプさん、この惑星の鉱石を調べてるんなら、 カプセルのありかとか絶対知ってるんじゃないですか。な、うん、だこいつだおい返事ぐらいしろー。あれはきっとついてこいってことなんだな。ごじょたち探しているカプセルとはこれのことか。うわー しかし、ボロボロですね。こりゃ何かの衝撃があったら、エネルギーが噴出したいそうだ衝撃で万が一カプセルが爆発すれば、この惑星なんて粉々じゃ。うー、えー、でけえこと、軽々と言ってくれるぜ。その威力は、僕たちも知ってますからね。とっても危ないんだな す べ, こべ言ってねえで、運ぶぞブレイク変身よーしシーガルまで行くんだでもブレイクそのシーガルは部品がありませんよく早く直せよカプセルを持ってくんならあの部品置いてけ部品なしでどうやって帰るんだよとっ と, と早く直せっつうのやりやり。 ここの野郎 ババンンプププおめええも戦ええ祈りせんななさんんは研究者なんですからこんなこと言ったったて、このままじゃカプセルがサンダーだそんなことはわしの知ったことじゃないの。 研究者かなんだか知らねえがなんてやつだマグマトロン様ガイルダートただいま任務を遂行しカプセルを収容して戻ってまいりましたガイルダートよくやったははっ俺がやればこんなものだ<笑> 今エネルギーが噴出しちゃいそうだわ怖いわねあら、大変どうした、ディナリー何よ、このカプセルの中身は空じゃないの空ってだから、カプセルの中にエネルギーは入ってないのよすっからかんのカン<笑>ガイルダート、美しくない仕事だ空のカプセルを御所を大事に抱えてこのダイナスワに花高々で御生還ってわけだ <笑>えー、<笑>あいつら…えなんですっ何でしてもう一度言ってください、バンプさんだから、あのカプセルには、エネルギーは入ってないんじゃよ。一体どうなってるって言うんだ。だからね。 ある日、わしが鉱石を探して歩いていると、カプセルが空から降ってきたんじゃ。でも、なんか中身がすぐに出ちまいそうだったから、他のカプセルに中身を移しておいたんじゃ。なるほどだからデストロンたちが来た時も反撃しなかったんですね。ふん、わしは無駄な戦いは嫌いなんでな。うん だったらそれを早く言ってんだくんまあまあブレイクそれでうしたカプセルはどこにあるんですかバンプさんわしゃ知らんな○○ねっつーのこれだこれだその前にシーガルを元に戻してもらいましょうそうなんだな新しい分析器を作ろうと思ってたのに、うん、口を動かしてる暇があったらさっさと手を動かす 人使いの荒い構造って知事。でもよ、デストマンたち、せっかく運んだはいいが、中身は空だって。<笑>いい君だぜ。<笑>本当ですよね。骨折り損のくたびれ儲けって、このことだ。<笑><笑><笑>また来やがったか、デストマンのやつ。<笑>お前たちまで笑うとは。俺は人に笑われるのが大嫌いなんだ。<笑><笑> うんうん、早く変身スター変身ハイルランド変 身, 変身おい、いい加減おめも攻撃しろよどうも気が進まんな進まなくてもいいから攻撃するんだテールシューター なんだ、これはおい？何の仕掛けだ？お前たちなんかには教えていらん。この野郎早く言え運営。しょうがないな。だから、そのカプセルは衝撃を加えると爆発する。仕掛けになってるんじゃよ。な、何バンプさん そんな仕掛けをどれにも持って行かれたくなかったんじゃ慎重に運べばいいんだ。そうだそうだ。こら、スリング揺らすな俺は揺らしてねえよへへ へ, へそのカプセルに攻撃してやるぜバカを言うなカプセルが爆発したらこの惑星ごとコッパ微塵だぞ試してみようじゃねえかやめろ撃っちゃおっかなやめるな今置くから 好きにおいハイナットホリナー。<笑>今度はこっちの番だ。攻撃してやる。打ち込んでやる。撃っちまったらどうなるのか分かってんのか分かんねえ。なおい、ブレイク奴なら打ちかねないんだな。確かにそれは言える。打ってみんな。共々粉々になろうぜ。<笑>うん なんてことだ！カプセルを手に入れた方が不利な立場になるなんて。ええええ。うん。にらめっこなんだな。笑うと負けなんだな。それとは違うだろうが。だって一体この状況をどうやって抜け出したらいいんだ。 ふぅふぅふぅふぅ私はもう付き合ってられんぞそうだバンプにこの装置を除去させればいいんだ<笑>おい外すんだよめんどくさいよ何言ってやがるんだこの野郎とにかくバンプさんは僕たちが<笑><笑><笑>こいつは頂だきだこの<笑><笑>はぁ、あ… まるでアメラクなんだな美しく処理しようレーザーバーン ッビッグコンボイ助けに行こうぜ しかし、かシーガルは出動したままですからあの大気圏をくぐり抜けることはできないんだろう俺たちには便利な転送装じゃないんだからよしトランスポーターで私が行く無茶です無茶ですトランスポーターは軌道の修正ができません打ち出したら打ち出しっぱなしどれだけ金属片に激突するかビッグコンボイ体が持ちませんよ大気圏突入速度で激突したら粉々に破壊されてしまいますロングラックの言う通りです 部下のピンチを黙って見過ごすわけにはいかんビッグコンボイ俺も危険な目に遭うのは私一人で十分だ わしの研究所になんてことことんーもう分かったぞバッンェンンえかい、ね、と っ, ととっつう の, 今のは反撃だ キャノンドロー慎重に、慎重にな直ちにそのカプセルを地上におろすんだでないとこのビッグキャノンが炸裂するぞおおお諦めたバンプ、この装置の解除を頼む嫌なこってバンプさん、お願いしますよ ビッグコンボイが頼んでいるんですしこいつ、すっげー頑固なんだぜカプセルをデストロンたちにやすやすと取られなかったのは、あなたのおかげですよそ、そうかそれに、あなたのような地道な研究があってこそのサイバトロンだということが、今回のことでよくわかりましたから<笑>まあ、そういうことならやってやってもいいぞい でよしシーガルは元に戻ったかなバンプ任務の成果を期待しているああコツコツと鉱石を分析するしさそんじゃな のターボ装置がうまく作動しなかったんだよん作業にしカプセルをサイバトロンの小僧たちが持ってゆく代わりにターボ装置を置いてゆくあとは特に変わったことはなし。 はそののハードドヘッド新しいデストロの仲間だぜああいう単純なタイプには頭を使って戦いましょうよしブレイク続き意味が違うってば超生命体トランスフォーマービーストウォーズネオ第20話「ハードヘッドは石頭」をお楽しみに硬い頭は石頭まんまですね